ほら、お前は違うだろう。マオ分かった。分かった。 おいしい おかわりしまくってるから完全に遅刻 朝から挑戦的ですねゆうきりまったく世話の焼ける男ですね違うよペケ私のせいなんだから大丈夫リトはあ、なんで朝からこんな目に<笑>なフフッかあの時と反対だね何がだよだってほらこの場所1年前 デビル育成から家出してきてでもって空から降りてきた私がリトから好きだって言われた場所だよいやあれは分かってるよ私に言ったんじゃないんでしょでもそれじゃあ誰に言ったのかなまあいいやそれより私ねリトにはっきり言っておきたいことがあるんだ言っておきたいこと なんかねこの場所で言うのが一番正しい気がするんだ何だよ私リトのことが好き宇宙で一番好きです<笑>だからこれからはリトに振り向いてもらえるよう頑張ります ハ、うん、レンち <笑>だがやっぱ今時期の闇のやつ本気でユーキリトを殺す気はないみたいだこのままでは我が校は腐敗の一途をたどるばかりよってここに風紀強化習慣を立案します<笑>えーマジ春菜<笑>のお姉ちゃん<笑> 2人の男に告られたんだ声が大きいよりさ、ね、ー<笑>えあ 必要のないものを持ってくるのは高速違反です原点にそうなぁゆうなんて誤差の範囲でしょヘリト見てん新しい発明品このボタンを押すとね怪しげなアイテムを学校で使うのも原点没収しますへぇコテガそれ持ってると危ないかもしれないぞなんせララの発明品だからゆうきくん あなたも他人事じゃないのよ今度ハレンチな恋を見かけたら即減点十なんだからハレンチって<笑>いかがかしらアヤリン素敵ですわサキ様<笑>このドレスで愛しのザスティン様の心を射止めてみせますわ<笑> ななんて格好してるんですかあら何か文句でもありますの制服以外は拘束違反です拘束<笑>ですって拘束など私のこの恋心の前では淡い幻想に過ぎませんわ校則は拘束ですまあ大きな声で走ったない<笑>さてはあなた恋をしたことないんじゃなくて<笑>えっ 知らない方に私の気持ちなどわかるはずもありませんわ<笑>恋なんてアッハハハハハハハハハハハハハハハく。今日一日でこれだけの問題児がいるなんて。 どうしてみんな普通に生活できないのかしらんあれ小手川ゆうきくん用もないのにいつまでも校内にいるのは原点よああいやちょっと忘れ物を取りに来ただけだよそうならいいけどそれ全部取り締まった人のリスト まあねなあ少し肩の力を抜いた方が良くないかえっ小手川の言うこといつも正しいけどさそればっかじゃ疲れると思うんだな何よいきなり空気を乱してばかりのあなたには言われたくないわ<笑>じゃあまた明日。 さよならさよならえっとヤミちゃんでいいかなあなたはこけがケ川結衣コが川そうでしたあなたって本当いつも本読んでるわよね地球の文学は面白いものが多いですからその時から運命の歯車は回り始める 二人の心は時計の針のごとく離れては近づきやがて重なるいきなり何今読んでいる恋愛小説の一節です小手川由衣あなた恋をしていますか興味ないわよそんなのなんでそんなこと聞くの恋愛という感情いくら想像しても私にはよくわからないのです できることなら知りたい。何か大切な感情のような気がしますから。いや道は、ー<笑>それならぜひこの私が手いり足取り。 に返し て, おいて本当は授業が終わったら返そうと思ってたんだけどタイミングが合わなくてわかった、うん、<笑>静かにそそんなこと言われたって心の準備が<笑>じっとしてなきゃ見つかる。 ルン ル, ルンルン ル, ンルルンルヤミちゃんには嫌われちゃったけど素敵な本見つけちゃったもんねミール・ル ン, ン・ルンミール・ル ン, ン・ルンハやヒやしたぜバカ お, おいなんであ やっぱ工程があってわかんねえ。あ。何時ドキドキしてるのよ、あんな破廉恥男相手に。